次は、セッドの話をします。セッドは、ストリームエンターといって、文字列を置き換える。先ほど TR によって文字を置き換えるとありましたけども、とても強力なんだけど、えー、自分はざっと TAT と打っちゃうので、これを正しく置き換えたいというのには無力なんだね、えー。なぜかというと、えー、TR は1文字単位でしかありませんから。そこでセッドですが、セッドはコマンドとファイルを両方指定します。 ファイル指定しない場合は、標準入力から取ります。えー、ではじゃあ、例えば、えー、えー、まあ、これありますよね。この TAT を直したい場合、えー、セットの S というのは置き換えるということですね。TAT -T を THAT にすることができます。で、 確かにこれが治 り, りました。なおですね、この s コマンドは一行に一回しか置っ換えを行いません。だから tat がたくさんあるときはですね、この最後に g というのをつけるとたくさんのを置っ換えることができます。さて、この s による置っ換えなんですけども、実はそこで先ほど出てきた えー、レギュラーエクスペーションの覚えるとかいう機能を使うと結構強力なことができますよ。例えば、えー、この A が21、i 図が10、DIS が3とかがあったとしましょうね。この左と右を入れ替えてみましょう。それはですね、えー、ですの、まず最初を覚えます。ポチホシというのは、 えー、ピリオドが2インコ数。ですから、えー、まあ、何、なんでもいいわけあります。次にスペース。このスペースがあまスペースが頭ったその後にまた覚えて、ピリオドが2インコ数。まあ、何文字でもある、えー。で、こういうのがあったらば、これを、2番目があって、スペースがあって、1番目があてこの1番目はこっち側。この2番目はこっち側。 そうすると、左と右を入れ替えることができます。また、場合によってはですね、ある置き換えをした後でもう一個別の置き換えをしたい。えそういえば、パイプラインで何回もしてどう使ってもいいんですけれども、マイナス E というオプションを使って、まずこのコマンドを実行して、その後でこのコマンドを実行して、いうこともできます。また、これがたくさんになるとですね、え これをいちいちたくさんのオプションで指定するのは大変ですから、えー、これを1個のファイルにまとめてこう入れておいて、えー、そのコマンドをセッドマイナスファイルの形で指定することもできます。そうすると上から順番に実行する。ま、つまりセッドのプログラムを指定するっていう形になるわけです。そういうこともできるというのを覚えておいてください。では、演習なですけれども、えー、主にグレップを使って探すという方の演習になってます。 ユーザーシェアディクトワーズから単語を探します。アふとかヤとかイツジが両方含まれているのはどうですかあるいは、えー、最後はオーチョンで終わる単語で E が含まれないようなもの。含まれないというのはマイナス V を使うんですかね、えー、グレップの。で、先頭が出てる最後がチョン。母音5つ連続。5文字の全く並び同じ並びは2回出てくる。えーまあ、この中から、 えー、3つ以上やってほしいというような課題です。次はセットの、えー、演習問題ですけども、ディスや文小文字のディスを打、えー ち, まあ、ち間違ってる、ザットも間違ってしまうというかわいそうな人の間違いを修正することだと。で今度は、ディスはディスをすべてザットはザットにするんだけども、逆にザットはザットを全部ディスやディスにする。入れ替えあるね、えー。これはですね、ヒントを見てください。 今度は、ファイルの各行の頭のある空白の数を倍にする。例えばですね、プログラムっていうのは、なんかこの、IF とか書いてあって、その後をこう書くと。この先頭には、2文字あって、4文字あってとか、そういうふうに自作業をするんだよね。この2文字とか4文字を倍の4文字、8文字に自作業を深くする。そういうのをやっていく あと、LS ナーセルの出力を加工しましょうというのもあります。チャレンジ問題もあります。まあ、よかったらやってみてください。